こんにちは。たたいたの関連をリレーショナルデータベースでどのように扱うのかたたいたの場合にはちょっとした工夫が必要になりますので紹介したいと思います。ではこのような2つと3つのオブジェクトがあると想像してください。そしてこの 出すと三つのオブジェクトの間の関連が、叩いたの関連であると想像してください。例えば、こういうような場合です。部のオブジェクトは二個あり、それぞれ、XX という部、YY という部だとしましょう。もう片方、右側、三つのオブジェクトは商品だとしましょう。 みかんと、と、とメロンだししましょう。この間にたたいたの関連があるという時に例えばこのようになります。ある一つの部では複数の商品を取り扱うことができる。そしてある一つの商品に限ってみても複数の部で取り扱っている可能性がある。このような場合決して一体たと 思ってはいいけません。叩いたです。1つの部に限ってみると複数の商品がありえそして1つの商品に限ってみても複数の部がありえるという場合叩いたいの関連になります。ではこの「たたいた」の関連の関連情報をリレーショナルデータベースでどのように扱うかですが「たたいた」の関連の場合は新しく「 叩いたの関連を扱うためのテーブルを作るという考え方が便利です。例えば、XX という部で、みかんとりんご、YY という部で、みかんとメロンを取り扱っているというとき、XX の部、ID1、YY の部、ID2 とし、みかんの ID を1、 りんごの ID を2、メロンの ID を3とすると12123という ID を使い11122123と書きますと部と商品の間のたたいたの関連の情報をテーブルの中で扱うことができるというようになります。以上、た, たいたの関連を、 リエーショナルデータベースで取り扱うことができるしその場合の取り扱い方について簡単に説明しました。どうもありがとうございます。